んだいの実はこのクラッシュ動画 続きがあったんですよ AMG に触発されて Z4 だけ川に落ちるやつな<笑>いつ見ても草環境破壊は気持ちいいぞい同じ大廃棄量 FR なら同じスピードで入れないってことはないだろ<笑>なんでみんなそこら中にカーペットを敷きたがるんだトイレマットなんかこの世で一番ひどいぞスプレーをこを貯めてるだけだもんなそんなところに立ってるとまた 和式トイレでてたって用を足した報いだ。大半の男は子育ても家事も手伝わなおくせに、結婚までの数年だけ、理想の恋愛みたいな描き方するよな。 そのうち電通が国から猫ばばした予算で質の悪い CG 恋愛推奨アニメ作って炎上するからロマンスの神様とかいう恋愛推奨ソングも今はどアップかをゲーミングにしかならねえからな映像がカオスすぎるんだけど何よりもこのスタジアムジャンクフードトレイツイラクだよなスタジアムジャンクフードトレイツイラクドンチホーテテ、TikTok、Twitter 経由で日本に持ち込まれて地味に流行ってほしいおっと 上から指でつまんでコップを持ったぞ。これは疑惑の判定だ。ラーメン一覧の店員を見習えよ両手でしたから、丁寧に持つんだぞ。 そしてカウンターの向こう側に回り、コップをおもむろに置く。何がしたいんだよ。逆に考えるんだ。相手に度手まというか、今日できる仕事を今日やらないことで、少ない仕事量で同じ給料をもらう人がいるんだ。逆に、より大きい苦しみで、相対的に少ない給料をもらう人がいるんだよな。子育てで一番金がかかる時期に、一番金がもらえる雇用制度。というかその映像なんなんだよ。今度はドン・キホーテでも売ってるの見たことないような、バ ナ, ナ風船で映り込みに来たぞ。 海外でよく見るというか日本であまり見ない安全管理がバガバで普通に死ぬ系の職場どうも余裕で足つくんだよなぁ船が座礁してるじゃねえか解体予定の船をわざと座礁させてる説 そうだよな、死ぬ前の像も、ぶっ倒れてから自重で肺が潰されて死ぬもんな。なお動物園で飼われてる像は、生きるのに疲れて寝転んでも、チェーンとクレーンで釣り上げられて、頑張れってどやされる模様。楽に死ぬこともできないとか、現代の日本社会の老後か逆に考えるんだ、動物園の像も人間と同様に扱われているんだと。なんならそこらの人間より大事にされてると。 見ろよ、昔のマクドナルドでもない限り、ここで床に落ちた魚たち、全部廃棄になるんだぜ。どうせバレないだろうし、廃棄ってことにして出荷しましょう。ほら、どこぞの地域で採れるシジミの量より、そこさんのシジミとして、出荷される量の方が多いらしいし。対象療法って、こういうことを言うんだな。車にオイル下がりの症状が出た時、2000キロごとに1リッター補充すれば、オイル交換いらないじゃん。 っていう対処するタイプ、ホームセンターにたまに並んでる、継ぎ足しオイル使ってそう。継ぎ足しオイルのパッケージ、賢い選択って書いてあるのマジっさか。モノタロウの化学合成油に、モノタロウで買った漏れ止めを混ぜておけば、エンジンオンは静かになって漏れも止まるやろ。なんだそれ なお次の車検まで1年ない時に、ごまかして乗る、という使い方がある模様。そうやってごまかされていく影に、安さに飛びついて後悔するユーザーが出る。私の86みたいにね、どうしようもない答えが多いのよ。あの86は変ないじり方してあるだけだが、古いドイツ車になると、エンジン降ろしてもどこ直すか検討もつかない、オイル漏れがあるからな。 これは、ダメみたいですね。下の数段分と同じ強度で、上に十数段重ねられるわけじゃないんだぞ。私は1日4分はこの動画を作るのが目標だけど、だからって2日に1本も投稿できてないからね。そういうことだね。焦げマシュマロ。お湯洗剤、みたいに書かなくてもな。ケンタッキーのチキン、衣だけ剥ぎ取って先に食べそう。みんなからタフリー。みんなが大好きなデザートも、食品工場で、超絶ブラック労働しながら、 作っっててるる人がおるんやなって私も18歳くらいの頃コンビニ弁当にチーズを盛りつけるだけのバイトを派遣でやってましたよやらかしても気にすんなすぐ倒れるような状態を放置した管理者側が悪い私がやらかしたみたいに言わないで卵1個でそうはならんやろ卵かけご飯も一蘭のラーメンもたまごがないと始まらない 家の庭から石油出ないかなって思ったことないかこうなるぞ石油が出たからって換金できるわけじゃないしアラブの石油を売って実在しないらしいねそしてこの建物の誤差である買って数週間くらい倒壊しなかったらいいやろの精神の潜水艦を発見崖の上からショベルカー吊るすやつがおるかエンジのおもちゃ遊びじゃねえんだぞ子供たちが大好きな事故大人になった後にやらかさないための程度な物理シミュレーションなんだよね ポケット泥団子スター、目の前のことから実践して学んでいくか、体系的に1 0年以上学ぶか。目の前からやった結果がこれだよ。アンジュラーキだって、再勉強に行くわけだ。小学生の頃、背景この手紙っていう歌詞の、背景ってなんだって思ってたよな。CD ラジカセ、黒板消し吸い取り機、ガスストーブ、廊下は走っちゃいけませんが。 廊下は走ってやってきます。幸せは歩いてこないけど、不幸は次々と飛び込んでくるんだよな。出産一時金に合わせて、三人が値上げしたらしいからな。うんまあそのまま滅びるしかないんじゃないかな。そろそろ気づいただろ少子化の解決策、ないって。逆に考えるんだ。意味を見つけられない子作り子育てではなく、自分たちのことを追求しようと。他人が困ってても助けてくれない社会になったからな。あの人はさすがに、個人で助けられんが こうやって暴れ回るドライバーも素手では救えない。オンのままロックできる気候、人間を殺した気候ランキングの88位くらいに入ってそう。機械そのものが殺してるのか、尖れた鉄の刃が殺してるのか、打ち出された鉄球が殺してるのか、パンパンな炭酸飲料を開けるときのような繊細さで、いざオープンです。ここでカットなってオープンするのは、 鼓の骨頂だぜ落ち葉で屋外の排水口が詰まってるだけならいいんだがこれが汚水ということもあり得るんだぜ覚悟していた割には生命の息吹を感じるようなみずみずしい音がしますね溶けたトイレットペーパーっぽい紙が見えるんだがコースを巻き取るやつがどっか行ったのでしょうがなく自分の体に巻きつけてます電気自動車の充電スタンド見てみろ 使った後に、そのままペッてやる人がそこそこいるからな。特にイオンイオンは PHV を充電する場所でしょ。自宅で満タンになった後に、数キロだけの往復のために、400キロ走れる EV に充電かけてどうするんだ。PHV は急速充電すんなよ。するなら車内にいないと、初代リーフオーナーに唾かけられるぞ。無断駐車も、無断駐車に勘違いされるような止め方も、するもんじゃないぜ。悪いことをしないだけじゃアウトなんだ。 悪いことをしてそうな人と認識されたら、警察からも悪者と同じ扱いを受けるからな。この車だって、実は純正マフラーで、おとなしく走ってるかもしれないじゃないですか。その前に塗装なんとかしろよ。見た目にこだわらない系車好き。エンジンに水が入っても、かき出してから乾かしとけば平気平気あらかた抜けたかなハーネスの接合部が早く乾くと。え CG じゃないんだよなぁ。何が起きたのかわからないような動画の後は、何をしてるのかわからない動画で中和します。中和っていう言葉の意味、不安定でしょうから。いや、無理があるだろ。疲れてアホなミスすること、ありますよね。逆に考えるんだ。疲れるくらいには頑張れてるんだと。持ち上げて動物を運ぶ動画でも見て。 脳みそを空っぽにしてから眠るんだぜ。そして、サビのせいでよく見えないけど、足回りのアームなのか、ドラ車なのか、へし折られていますね。そしてこのキャンバーである、人生の歩み方が適当なのに、車のアライメントにはこだわるんですね。私は車高調をつけたけど、アライメントは放置するかも。気が倒れるだろ電柱が持っていかれるだろ街全体が停電するだろ天才に対して、遺憾の意を述べることを検討することになったのは、国民の自己責任です。 天災が起きるたびに、そのニュースのコメント欄に、なんでそんな地域住んでるのって言い合ってそう。どこ相撲が何かしらダメなんだよな。